皆さんこんにちは私たち長野県看護大学よさこいサークルこだまです本日披露させていただく演舞2021年の作品祈りは長野県熊金市にある大宮五筒神社の霊祭を題材にした作品です地域を挙げて盛大に開かれる祭りの様子を あの情熱を